今日ご紹介するのは、こちらのオクシーに搭載されています、第5世代の、TH2、THS2 ハイブリッドユニット、こちらのご紹介を少ししていこうと思います。でまずこちらのスペックなんですけれど、まあ、こちらはエンジン自体は 2ZR のハイホンの FXE というエンジンになっています。でこのエンジン自体の排気量は 1.8 リッターで。 なおかつ出力は98馬力力のトトルクが142ニュートンとということですで、まあ、出力自体は、ね、ステップワゴンと比べると、まあ、かなり低い出力になっていてエンジンのユニットとしてはワンクラスぐらい少し下のユニットになるかなという気が私の中ではしますでもう一つはこちらのモーターの方なんですけれどもモーター自体はこの ユニットこちらのパワーコントロールユニットの下についているんですけれどもこちらが95馬力の185ニュートンになってますんで、まあ、ステッパーゴンに比べますとやはりステッパーゴン315ニュートンありますんで、まあ、ワンクラスぐらいで185ニュートンというと3コマリン大体2リッタークラスのエンジンガソリンエンジンに例えるとリッタークラススステッパーゴン315ニュートンありますので3リッタークラスの エンジン相当のトルクになっているということで、まあ、そういったところからも少しユニットとしてはワングラス下のユニットになるかなと思います。でちなみに、明日私 E4 乗ってくるんですけれども、さらにこれに E4 になると、リアモーター自体は41馬力でトルクが84ニュートンということで、まあ、リアモーターはねかなりトルクがあるので、ステップアゴンの場合は残念ながら E4 というハイブリッドの容っていうものがないで でまあ、そういった意味からも、これだけの、まあ、ユニットはワンランク、ノアボクシーの方が少し小さいんですけれども、さらにエンジンとしての動力性の瞬発力、そういったものを求めたいということなのであれば、やはり疑法になってくるのかなという気が、私の中ではしますで。エンジン自体なんですけれども、こちらも 1.8 リッターなんで、ダイナミックホースのエンジンではないと。 ポート噴射の EFI になっていまして、ステッパーゴンもポート噴 射, ト噴射になっていますで、最近ですと直噴だったりするのもあるんですけれど、2.5L のダイナミックオフスエンジンの THS2 ユニットに関しては直噴になります、まあ、そこが結構違うところで、ガソリンに関しては D4S ということで、直噴とポート噴射と両方備わっているということになります、少し形式が違ったものになっているというのがあります。 でもう1つはダイナミックオースになりますとここのところの上の部分に、えー、ポリウレタンのカバーが乗るんですけれども、まあ、そこはこのヘッド上のエンジンの放射音をできるだけ低減させるためにポリウレタンのカバーを載せたりとかでベンツの A クラスが一番最初だったような気が私の中ではするんですけれども、まあ、ダイナミックオースそれが乗っかってたんですけれども今回 こ, のこちらの 1.8 リッターに関してはそれもないといった状態になっています。 であとは、ここのところです。ここのところがダイレクトイグニッション。これはもう昔からのものです。ダイレクトイグニッションがついていたりとかしまして、でかつ、ステッパーゴンとの、えー、あちらの LVFA のエンジンとの違いでっていうと、大きなところに関しては、ここになります。排、えー、気、前方排気、後方排気になっているということです。 ステップアゴンは前方廃棄なんですけれども、こちらのムアボクシーのユニットに関しては後方廃棄ユニットになっているということになります。まあ、これは エ, エミッション対策というところが一番大きいところのようなんですけれども、まあ、この黒い樹脂みたいなやつ、これが吸気、えー、の昔で言うイマニになります。で この特徴というのが面白くて、この吸気インマニにもう直接、このように吸気のエアクリーナーも一緒についちゃっているといった、かなりコンパクトになっているということです。鉄板本はこの上にエアクリーナーボックスがどんと機能が乗っかってるんですけども、このノアボクシーに関しては、もうこの吸気のインマニと一体構造になっているかのような、そういった作りになっているというのが、少し面白いなって思うところになります。 だからど こ, ど, このどこを開けてエアクリーナーボックスを交換するのかなっていう、まあ、ここしか見当たらないんですけど、まあここ、まさにここになるわけなんですけれども、まあ、ここがエアクリーナーボックス で, で、ここが吸気の入り口の、の作者の入り口になっていると、まあ、いうことになります。こういったコンパクトな構造になっていると、まあ、いうことになりますで。先ほど冒頭でもご紹介した通りで、まあ、モーター自体も少し小さめのモーター、まあ、出力的には180。 182ニュートンぐらいのモーターになってますので、まあ、少し小っちゃめになっているというのもあるし今回、少しコンパクトになったとっいうこともあるみたいなのでかなり小さくなっていますでパワーコントロールビュート自体もかなり小さいものがついているなという印象がありますでかつこのエンジンのマウント見ていただくと分かると思うんですけれどもこのように、まあそこにマスターバッグ まあ、そあれ自体はマスターバックというもんじゃなくて、もう電動サーボブレーキになるかなと思うんですけれども、あそこにサーボブレーキがついていて、さらにこの下のところに、この樹脂のヘッドカバーが搭載されているということなのでかなちち、かなりマウント位置が低いです。で、あそこがショックアブゾーバーの、えー、アッパーの取り付け位置になるわけなんですけれども、まあ、それ見てもかなり低いですし。 かつ、このバッテリーの搭載値がかなりここなんですけれども、それに対してもかなりこのヘッドの位置というのがかなり下がってて、低重 心, 低重心化というものがかなりなされているんではないかというのが、もう見るだけでもすぐ分かるかなと思いますで。排気側はどうなってるかというと、排気側はこのようになっていて、後方排気になってますので、このような形で、で排気もステッパー号に関しては、キャタライザー直だったんですけど、 こっちのトヨタに関しては、これ今、車熱板がついてるんですけども、少し、インマに形状っぽくなってるのかなっていう気もしなくはないかなっていう感じがあります。結構、この辺の排気の形状に関しては異なってるなというのも印象的です。でそれからここの部分、ここは EGR クーラーになるんですけど、まあ、EGR クーラーに関しては、ステッパーゴンと棒、大体大きさ的には同じぐらいになってくるのかなという気がします。まあ、これ自体は 排気気のののガス自体を一旦ここちらの吸気のポートにに戻すすとということになります、まあ、要するにこの EGR クーラーで冷やしてやって、できるだけ冷やしてやって、で、さらにここに再循環させるということで、まあ、ここが冷えてれば冷えているとを当然効率としては上がる、新規量としては上 が, 上がる方向なので、 エンジンの出力の効率、EGR の効率としても上がる、熱効率としては上がる方向にはなっていくわけなんですけれども、まあ、こういった形で EGR クーラーもまあ相当そこそこ大きいものがついているっていうのも特徴的なところなのではないかなと思います。これ 1.8 なん で, で、2リッターのステップアゴンともそんなに大きさ的には変わらないのかなっていうのが、まあ、目で見る感じだとするかなという気がします。 あとはエンジンルーム内でっていうと、ここのところです、ブレーキのモジュレーター、ABS のモジュレーターに関しては、運転席側ではなくて、ノアボに関しては、助手席側に付いていたりとかしますし、あとは、この辺です、ブレーキ自体の ABS のモジュレーターは助手席側に付いてるんですけども、これ、リザーバーに関しては、運転席側と。 で先ほど言いましたけれども、こちらの方の、えー、電動のサーボーブレーキに関しても、もちろん運転席側と、ペダルが右側にありますの で, で、こちらの冷却冷却水に関しては、まあ、トヨタに関しては紫とで、ホンダに関しては青なんですけれども、まあ、その辺の色合いなんかも違ったりということです。であと、まあ、こちらは別に新しい技術でもなんでもないんですけれども、ハイブリッドなんで、当然、この 置き回りに関しても電動のウォーターポンプで下に関しては電動のエアコンプレッサーがついています。この電動のウォーターポンプ自体がまあ、今のマツダ車みんなそうなんですけれども、えー、エンジンの燃焼効率エンジンの熱マネジメントを熱、えーね、熱マネジメントを、えー、と抑える制御する上で非常に有効になってくるとプラス。 でサーモスタットに関しても、電動のサーモスタットっていうのがついているんで、エンジンの負荷の状況に合わせて、冷却水をうまく流すことによって、エンジン自体の出力、燃費、そういった効率というものを上げるようなシステムになっていたりするということになります。ダイナミックホースエンジンは結構、えー、新しい技術っていうものを題材的に取り入れていて、 まあ、主には高速燃焼というものを大々的に取り入れているというのがま あ, あります。まあ、その高速燃焼させることによってまあ燃費、熱効率を 40% 以上上げるということなわけなんですけど、まあ、さらにダイナミックコースエンジンは燃費エンジンということではなくて、まあ、高レスポンス低エミッション化ということで、まあ、車エンジン自体の動力性能も上げる努力というのもしてるんですけれども、まあ、こちらに関しては おそらくダイナミックではないので、まあ、その辺の高レスポンス化と化っていうのは、また新たに 1.8 リッターもダイナミックホースになることによって、2リッターのダイナミックホースエンジンの技術というものが横転されていくのではないかなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、今回に関しては、こちらのハイブリッドに関してはダイナミックではなくて 1.8 のコンベのタイプになるというものになっていると思われます。 と、はいうことで、まあ、今回は新しいノーボクシーに搭載されていますハイブリッドシステムに関して、まあ、ご紹介ということでさせていただきました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っております。また最近では車の装備についても紹介しておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。